サークルコすずめですと結成当初女性メンバーが多かったことから「すずめ」メに「娘」と書いて「すずめ」と呼びます現在は総勢約80名で活動しており三重県仙台市を中心に仲良く元気に活動しておりますただいまご披露した曲は今回の演舞のために用意した舞台と「 ススズメ踊りの基本となる東日本町またそれをアレンジした流し踊りでしたいかがでしたでしょうか次の曲は曲に合わせて自由に踊る「浮かれ囃子」ともう一度舞台を披露いたしますそれではお楽しみくださいそれでは 今日ご説明の皆様に今一度お手拍手お願いいたします。話にごつぶれたちが生まれてまいります。